はいあ、アラスカさんはい、ね、おはようございますおはようございます<笑>ということでですね、えー、本日まあコラボ動画ということで先日ですね、えー、こちらの怪物さん、えー、チャンネル名でいうと怪物くんというチャンネルの方でですね、えー、コラボ動画を撮らさせていただきまして、はい、その時あのハンバーガーを2万円ぐらいごちそうになったんですよねそうですね結構一応かかっちゃって<笑><笑><笑><笑>、はい、だいぶねあのごちそうしてもらったので今日は僕あの動画内でもドン・キホーテの時に僕韓国料理好きでいろいろ食べたいみたいな話をしてたので、はいまあ、今日はですねあの新大久保の方に来まして ああえー、ちょっと食べ歩き企画ということでああ食べ歩けるんですかはいちょっといろいろとテイクアウトできるようなねああお店寄って、はいまあ、好きなものを今日食べてもらおうかなというああじゃあちょっと2万円以上ちょっと食べたいですね今<笑>ねああまあもう本当に今日緩い企画なんで、はい、あの好きなもん食べたいもんあれば言ってもらって買っていきましょう、はいはい、じゃあとりあえず行きましょうああ行きますかクリップしましょうか、はい、行きましょう、はい、楽しみちなみに今日何、はい、か食べたいもんとかってあります食べたいもんはでもなんかチーズのなんか ホットくみたいなホットグとかハットくと か, とくとかそうそう、そその辺りあそしたらもうすぐそこにね有名なとこありますからちょっと行ってみますあ行ってみましょうか行ってみましょうかはいやばいあなんか恥ずかしいですねなんかこんなふうにやるんだ結構恥ずいですよねこれいや僕もあの慣れてなかったんでいや、めちゃくちゃ恥ずかしいで も, でもなんか見られるのは気分がいいです、ね、見られるのは気分がいい、はい、<笑>ちょっとあの多分視聴者さんとかも気になってると思うんですけど、はい、今もまだあの夜勤 あはい派遣はもうやってないんですよねあ今やってないんですね、はい、もうなんかある程度あのう潤ってきたんで あ, あとでもまあ週一で福祉の夜勤だけやっと前もねあの好きだからやってるみたいな話されてましたもんねあそうなんですよいやジョンのは無理だな混みすぎだな今日 ちょっとね、ここが、あのー、さっき言ってた、はいはい、有名なところなんですけどあまりにも混みすぎてて平日のまだ午前中なのに、ね、ちょっとさすがにここ回しながら無理だな、はい、がっつりね昼時なんでちょっと時間外してから来ましょう、はい、ちなみに今日何か食ってきました今日はねあの何も食ってないですよまだ食ってない朝からちょっと今日は食いたいなっていうまあ確かにおごり企画なんでねそうですねラスカーさんのお金なんでちょっとお金置いてもらってあちょっと空いてるホットク屋さんがあるなチーズホットク と, とあ レインボーあるじゃないですかこれ食べられますちょっと食べてみたいですね食べますレッですねチーズが長い色みたいで、えー、い ほ, っほっとくほっとく、ね、ちょっと自分の好きな感じでこのマスタードとケチャップつけていただいてこれ伸びるかどうかポイントですからね い, いいですね、あの一番こう、このバエポイントのこう伸びることとか、全然気にしないですね。<笑>ちょっと、どこも行っちゃいますね、これ。うん、まあ。うまいわ。うまっすね。めっちゃうまそうに食えますね。俺も負けたくな、えー、いっす、ね。<笑> か<笑>わ<可愛>いい<笑>でもやっぱこの甘じょっぱい感じが美味しいですよねうん、うん、でもこんなうまいとペロッといっちゃいますねはいあっ<笑>うんうま、ん、うま、ん、い、うんうん なごちそうさまでした。食、は、べ、い、ます、えー。めっちゃうまかった。いやめちゃくちゃうまいですね。やっぱ。はい、あここボールカツってな。いきます？うん。まあちょっと早速ですけど、はい、ちょっとじゃあ二軒目のこのボールカツ行ってみましょうか、はいあ。行きましょうか。行きましょう行きましょう。ちなみにお酒は大丈夫ですか？あいしいいんですか？もちろんやって。どうします？<笑>チーズボールカツも二つとビール一つをいただいていいですか？でも。えー 最近怪物さんダイエット期間だから揚げ物食ってないんじゃないですかいや揚げ物食ってないですね全然全 然, 全然だから今日ラッキーだったんでラッキーチートデイというかチートデイねいやめっちゃ嬉しいですねでもついこの間北海道また実家帰られ て, てあ実家帰りましたねあっちでずっとチートデイしてたんじゃないですかそうそうですねいやまあ実はだって戻ってきたら6キロぐらいは取ってましたよねそうですねちょっと<笑>マジでそうめっちゃ食っちゃってこれが普通のカツ はい、じゃ あ, じゃ あ, あとぜひビールもすみません、なんかこんないただいていいいいこれ、はい、ソースかけますとんかつとマスタードのミックスはおすすめじ、はい、マスタードこれとこれとんかつこれ混ぜる、はい、了解ですありがとう、あ、これでうわ、うまそうお掃除あいいんだこれ食べていい<笑><笑>おはい、どううおうんえ、なつそうすい<笑><笑>これソースと うーわーこれめちゃくちゃうまそうですねうまそううんメンチカツの進化バージョンみたいなうまっうん。これ肉汁もすごいしまたあの衣が強いですね ザクザクで飲んでください飲んでくださいビールちょっと僕運転なんで飲めないんですけど一緒にあそうそう一番うまいと思うんでそれがごめんねんかれ<笑><笑>これだようまいこれこれこれで 来ててよかったよ<笑>うまいわうまそうに酒飲めますねもう最高最高気力残るな、うん、こんる強いなホったじゃあせっかくなんでこのチーズの方もいっちゃってくださいよ<笑>飲みきちゃういやあれ<笑> う,、ま、うまかったじゃあちょっとせっかくなんであのチーズの方もいっちゃってくださいごめんなさいっ、ね、先にチーズいったんすねじゃあ普通の方もあうまい うんめ、うん、っちゃかっすうれこれチーズです、ね、うんうん、うまっちょっと中これチーズしっかり入っててめちゃくちゃうまいっすねでもどっちも捨てがたいっすねうまっ 結構腹持ちいいな、うん、腹溜 ま, ってきま溜まってきましたねは い, い, だいやまだまだまだ<笑>はいあでもあれかでもチェックアウトだからいちご飴とかどうですこれちょっとデザートいってみましょうかいきましょうか、はい、いちご飴2本もらっていいですかいちご飴俺初めて聞きましたねあ本当ですかリンゴ飴とかのは聞いたことないあなんそんな感じですああ早い早いなありがとうございま す, いいいま す, すじゃあとりあえずせっかくなんであのあ食べましょうかたったいちご飴食べてみてくださ い, い, いすか<笑><笑>あっ何これ うん昔おいしそうんしかった。 なんかししましたね揚げ物ばっかりやったからねこういうフルーツ入るとさっぱりするというか食欲がまた駆り立てられるという か, うか、うん、まだ食えそうですかそしたらあ全然食えますね今ので食えるようになりました復活しました、はい、もしあれだったらせっかくなら今ねスイーツでお腹空いたってことなんで向こうのちょうどジョンの納得は またホットグあっ行きますかあるんで、はい、ハっとくとほっとく違くてさっきハっとくっていうあのー、さっきがハっとくっていうのあそうですアメリカのグみたいなほっとくっていうあのこう潰して焼いたようなやつがあるんですけど、はい、平たいような、はい、それも売ってるっぽいんでそういうの食べてみます、はい、そうですねせっかくならねせっかくならトグを制覇したいなと思って、ね、<笑>な何 と, と,、ね<笑><笑>はい、とかトグを全部そうそうそうじゃあちょっとそこでまたもう一食買ってみますかそうですね、はい、じゃあこれはちみチーズかに、ね、あじゃあチーズハ チ, チーズはい あここね。じゃあちょっとこ れ, これで。あありがとうございます。これ何？これトッポギないですね。じゃあちょっとぜひぜひトッポギを。辛そう。どうでしょう。うん。もち。うまい。辛いですか？辛いですね。でも怪物さんでもいける辛さ。全然いけますね。全然いける。<笑>うん、あこういうのはあんだ。これもあるんだ。こういうなんか肉みたいな。あそうそうそうそう。肉これ。肉じゃなくてえっ、ー、とー。 向こうのあつ揚げ厚揚げみたいなおでんとかにも入ってるんですけど韓国おでんに。わ、うん、うまいうまいですよ。うまい。うん食べますお兄さん。ああいいですかラスカさん。食べますお兄さんって時代<笑>だきます。あ2個行っちゃいますか。か後から来るからさ。来る。うんなんだこれ。う、うん。 あ, あもちもちしててうまいっすねそうやっぱね韓国だから甘辛くて、うん、後を引くというかなんかね癖になるですよねもうぜひ食べてくださいいいですかそんなにい も, も, も, んもう今日は僕の大食い企画よりもごちそう企画なんでうまっう ま, うまいけどあっ辛い これ結構持ちいや本当に腹持ち い, いこれこれ一日食れてもいいぐらいいやもうお腹いっぱいってことじゃないですか全然全然大丈夫全然大丈夫ですよこっから、ね、全然大丈夫目だいぶ血走ってきましたね確か<笑>うんいやでもこれからだも全然ちょっとあの ス, スイーツ食いたいスイーツ食いたいじゃあ最後じゃあスイーツ食べてこれで し, し締めましょうかもう締めちゃうんですかまだ一緒に食べたいんだけど<笑>あまあでもよさらに行きま す, まきます食べましょう えー大丈夫です。<笑>あそうしました。あー食べきりましたね。美、はい、しかった。無事。こんな感じで可愛いいのはあーなんかでも。じゃ買ってみますこれ。はい。どれがいいですか。あ, あ、これでこれだとオリジナルいちご、ブルーベリー、抹茶、オレオありますけど。 おー抹茶うまそうですね抹 茶, 食す抹茶いますか抹茶行きましょうか、はい、オリジナルと抹茶を1個ずつで、ねはあ、じゃあちょっとこれ あ, ありがとうございま す, すねあ待ってましてはい、はいはい、すいませんうまそういやこれすごいね僕抹茶なんで<笑>知ってます<笑>おあまろやかだね美味いおいしいおいしいあうまいよこれチーズが入ってるわこれうまっ<笑>うまっ まティラミスでそうやって食うんでしたっけめっちゃうまそうもっと買っていきましょうかもう何個か食べます食べたい食べたいあうまっもうなくなった<笑>ちょっとひとまず僕も普通の食べていいですか、はい、<笑>まあ普通の今回僕はオリジナルですねこれおいしいちょっとうまそう美味しいうんそう確かにでもとろけるんで やっぱ食べやすいですね、うん、あでも思いのほか甘すぎないなんか最近こう SNS とかこれ流行ってるよねカップのテラミスえー、うんうまいですねちょっとおなかすいてきたな本当にいちご食べたいああ出ないですいちごいいですかこれはやばいうまいでちょっと買ってきますわい や, い, やいいですよその時間捨ててくるんでいやいいですか ちょっとこれいちご今買ってきましたいいですかすいませんありぜひありがとうございま す, ぜひぜひいますちょっと食べちゃってくださいあ一緒に食べま す, ます僕は僕大丈夫なんかスプーンいっぱいもらっただけなんで、うん、いや<笑>カメラ追いつく速度で食べてもらえますかね<笑>、うん、めっち美味しい味しいうん、うん、うま いしいうんでももう尺が無理だな2時間超えてるからあもうそんな超えてるんですか カメラ2時間以上回してますあそんんなに回してるんですか、はいなんでまあ、そろそろちょっとエンディングに向かおうかなってところなんですけどちょ、はいはい、ろっと聞きたかったことがあってですか、はいあのーまあ、だいぶもう YouTube で潤ってるって言ってたじゃないです か, かあのあ、はい、派遣はしてないって話してましたけど、はい、でも週一でやっぱ福祉はしてるんですもんね ま, まあ週一でね福祉はしてるんですよなんかその人のためになる仕事をしたいなと思ってましてもともとお笑いもやってたのは、はい、人をこう笑わせるっていう はいはいはいはい、人を笑顔にさせるみたいな、うん、人のために何かやれる仕事がいいなって思ってたんでごめんなさいんかちょっとだから福祉の仕事本当に8年ぐらい続けててもう8年もしてるんですか8年もやってます長っ、まあ、優しい気持ちで動画見てください<笑>優しい気持ちで動画見てもらって優しい気持ちでコメントしてください、はいはい はいじゃあということで本日はブ物さんに、はい、いやちょっとねはい一緒にめくってもらっていやちょっと楽しかったですねめっちゃ<笑>ちゃんと満腹になりましたあんだけ食べてそうですね結構満腹でしたね結構満腹良<笑>かったこんな感じじゃないですけどねもっと食えたはずなんですけど、ね、そうですね動画ではねあのー、もっとこうご飯食べれたりとかしますけど時間かけて食べると満腹になるというかそ う, そうですねれそれはあるかもしれないですね満腹がちょっと結構腹持ちがよくて<笑><笑>でも本当になんかこう流行りのものとか、はいものとか インスタバーみたいなもの食べましたけどやっぱちゃんと味がまず美味しいですね、はい、大満足でしたねそんな感じでですね、はいえー、今回コラボしていただいたかいぶさんのチャンネルはですねうちのこの概要欄の方に記載しておきますので。 気になった方はね今日見てもらったものよりもすごいものがたくさんございますので、えー、ぜひね、見に行ってみてくださいちょっとまたぜひお願いしますいやまたというかもう今後ともぜひぜひもやってください本当わかりました<笑><いや><笑>そんな感じで、はい、また今後ともそうそうそうよろしくお願いしま す, <笑>ししますありがとうございます<笑>はい。ということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったら<笑><笑>チャンネル登録、コメント、高評価、えー、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますのでぜひそちらもチェックしてみてください、はい、それでは次の動画でお会いしましょうじゃあね ー, あー お疲れ様です。ですごめん<笑>いす<笑>ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回の動画でですねコラボさせていただきました怪物さん僕自身がめちゃくちゃ大好きすぎて。 まあ、正直ね、えー、うちのチャンネルのその流れみたいなのとちょっと違うんですけれども、もう単純に僕がね、あの大好きな人が、あの好きなシーンをやってるみたいな感じで、ガガッと食べて欲しかったので、こんな感じになってしまいました。ちょっとですね、まだ見慣れない方はいろいろと違和感があると思うんですけれども、まあ、優しい気持ちでね、まあ、一回、二回、三回とえ何度もね、見ていただければいいなと思います。 で、またね、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、えー、コラボ先の怪物さんのチャンネルにつきましては概要欄に記載がございますので、ぜひそちらを確認していただければと思います。そしたら、本日の米変コーナー、この辺りで始めたいと思います。まずは一つ目。前回の a q ンさんのこの朝食シリーズの動画の方から引用させていただきまして、僕自身もですね、最近ちょっとこう、なんか色々シリーズをしたいなと、 わかりやすくですね、こう自分も楽しんで見ている方もね、あの楽しんでいただけるようないろんな企画をやりたいなと思いまして、いろいろ考えたね。結果、やっぱちょっとそのデカ盛り店の店主さんに大食い向けのね、えー、朝食を作ってくださいと、まあ、お願いしたら、まあ、どんなものが出てくるのかと。もちろんね、僕自身ものすごく気になったんですよ。だからちょっと今後もですね、やっぱり皆さん、このデカ盛り店の店主さんはすごい、なんかいろいろと、 いい意味で、えー、ちょっとね、飛んでる<笑>、人が多いので、もう予想もできないようなね、いいもの、いいデカ盛りが多分朝食用でね、できると思いますので、えー、今後もこういった企画続けていこうと思います。そしたら、本日二つ目の米編。 結構ね、デカ盛りとかチャレンジメニューって昔のイメージだと持ったらいいみたいなイメージが多分あったと思うんですよね。だからちょっとデカ盛り店ってどうなのっていう意見も多かった時代もあったんですけれども実際ですね、普段普通の人が作らないようなとんでもなく大きい料理をちゃんと美味しく仕上げるそれぐらいね、料理の腕があるもうすごい店主さんばっかりなので実はですね、こういったデカ盛り店主さん もう腕、料理のスキル、すごいんですよ。本当に。だから、まあちょっと今後もですね、いろんなお店さんにデカ盛りをお願いすれば、きっと誰も見たことがないね、すごいデカ盛り見れると思います。いやちょっとね、今後も楽しみ。正直、1本目からね、あんなこう、キャラ弁というか、かわいい。 こう装飾をしていただいたのでかなりハードルが上がってる気もするんですけれども、まあ、ちょっとね今後も楽しみに朝食シリーズやっていきたいと思いますそしたら本日3つ目最後ですね米編コーナーに参ります前回ですね、えー、とんでもない量になってました1本目の朝食シリーズなのでまあもちろんこう楽しんでね完食はしたかったんですけれどももうこうチャレンジモードというか ガッツを出してね、食べないと完食できないぐらいの量ではあったので、まあちょっとね、朝食シリーズ楽しみたい。それをお送りしたいので、前回はですね、えー、無理せずに、えー、テイクアウトをさせていただきました。今後のお店さんもですね、まああのー、ちょっとご相談させていただいた量でね、出していただけることが ありがたいんですけれども、まあ、あの、本当に愛情というか、その店主さんの気持ちで作っていただくものになるので、もちろん全然、あの、僕個人としては、あの、量増えてしまっても大丈夫というか、もうしょうがないと思っております。まあ、その際はですね、今後も無理せずにテイクアウトっていう、えー、手法を取らせていただくかなと思うんですけれども、うん、<笑>まあ、 そうですね、デカ盛り店主さんは、えー、何キロっていうのはだいたい聞かない相談ができないと僕も思っているので、えー、その辺りはですね店主さんおのおのこの愛情の量によってですね、えー、作っていただければと思います。はい、ということで本日の米変コーナーはこの辺りでまた次の動画でお会いしましょうじゃあね